人生に悪あがきを続けようということでお疲れんですはい今回この悪あがきという僕のもう心をもうめちゃくちゃ震わせてくれて感動してもう一本の映画を見たような気分になったのでもうこれを機に 人, の人生もっと そう感動的に自分が主役やから漫画みたいな人生生きてみたいなってやっぱなんか自分の人生って自分が一番主役やと思うしそれ以外の人達ってやっぱ傍観者やと思う子供の時あの時描いた夢こういう風に生きていたいなとかこういうことやってみたいなとか色々あると思うねんけど大人になったら諦めちゃいがちな人生になってると思うねんけどでもこの本の著者の北里洋平さんここにも書いてる通り諦めることを諦め悪あがきを続ける主人公の 自由でバカな物語。もう爽快にバカで、<笑>根拠のない自信で、どんどんどんどん、えー、漫画みたいに夢や目標っていうのを突破していく。そんな突破力、そこから来る覚悟や思い、すごく僕は共感しました。これから自分も、えー、YouTube を通してジョブログで挑戦していきたいと思うんですけど、何かこれから自分の人生を通して一歩踏み出したい人、やりたいことがあるけど、 諦めちゃいがちな人、この洋平さんのマインドから学ぶ部分がすごくあるんじゃないんですかね。自由にまだまだ俺たちは生きれると、子供心を持って、未完成でもいいから、才能なんてなくてもいいから、悪あがきを、人生に悪あがきを続けようっていうことで、この本、読んでください Let's go! そして今回、この著者の北里洋平さんとこの後対談があるので、よかったらこの動画を見てください ということで、ね『舞面』えー、ですけれどもちょっとびっくりするぐらい、あのー、面白かったし、えー、力ももらったし自分のね子供にも勧めて、えー、今読ましてるんですけれどもこれからのこれから大人になるまあ子供になる、えー、人たちがみんな読んで、えー、大きくなれたら素敵な 素敵きなかわかんないですけどねややこしい可能性もありますけれども<笑>、えー、いい世の中になるんじゃないかなと思ってます夢を諦めることを諦めた男の話おすすめです